今週の仕事もやっと終わり早く帰って溜まってるゲームをなあ、ちょっとええかあ、はい。この後予定とかあるあ、あ、いえ、どこにないですけど。よしほら飲みに行こっかえ、あ、はい。